お久しぶりです。シュバルツ、本人出演社員の応援グラムです。今日の俺の活躍見てもらいました。いや、自分で言うのもなんですけど、来てますね。これ、すんごい風吹いてます。スピンオフとか、そういうオファー、ありだと思いますんで、むしろお待ちしてます。